ある限り「君は Dream of Love」「守り続けてゆく」 「聞こえるかこの衝撃」「愛の戦士たち」「立ち上がれひとつになれ」「ユゲット・ワイト」「暗闇に解き放つ勇気の炎絶対諦めない」「心に変わる支えば」 君は輝いてくいつたえてビーユニクロンは宇宙艦隊を破壊するとセイバートロン星の神たる存在ベクターシグマと合体してその意識を奪い取ってしまった。セイバートロン星は今や完全に ユニクロンに支配されてしまったのだ。セイバートロン星がユニクロンの肉体になってしまった。なんと美しくない姿に。伝説に聞いたユニクロンにそっくりだ。また宇宙の星々はユニクロンに壊れちまうってことか。一つ違うのは今度は止める奴がいないってことだ。再びグレートウォーの時代が来てしまったのか。あの時と違うのは もはやサイバトロンには戦闘能力が残されていないということだつまりユニクロンの独人勝ちってことああいや美人革命って言うけどカトリーヌの命もここまでなのねお前だけじゃない全ての星は食われ最後に訪れるのは宇宙の破滅だああ熱き唇に触れもせず乙女の命を散らすなんてはあ <笑>どうしたんク、こんな時に何なのよさっきから正体不明の電波がアクセスしてくんのようるさいったらありゃしない正体不明の電波最後の戦い ビッグコンボ、イ、こうなったらベクターシグマのコンピュータールームに突入するしかありませんベクターシグマはトランスフォーマーの神だぞ<笑>でも今は悪魔になっちゃったんだな<笑>私もできることならこんな作戦を考えたくはありませんでもそれ以外にこの宇宙を救う方法はないのです諸君に頼みたいことは別にあるナビはい小型艇の準備は 何<笑>ですかビッグコンボイ諸君は宇宙に散らばっているサイバトロン達にこの危機器を伝えてくれえー、えち、ー、ょちょっと待ったじゃあベクター・シグマのコンピューターをぶっ壊すって作戦はそれは私一人でやるだまたまたそんなことを僕たちをかばうつもりなんでしょうけどねいつも寂しい思いで聞いていたんですよ部下への信頼がないってのと同じだもんな 自分も い, かに思いまえ、今回はその言葉に従うわけにはいかないぜ宇宙に散っているサイバトロン戦士たちを一つにまとめ対ユニクロン軍団を作るのだそれも大事な仕事なんだなオイラそうさせてもらおうっと命あってのものだねというもんなビク ン, ービク ン, ービクンー私は残ります自分もであります俺も僕も俺たちのセイバートロン星を捨てられっかよ 俺は一人の戦士に戻るそんな私を連れて行ってください自分は一生ついていくつもりであります俺をもう一人の戦士として参加する俺は僕もですこれ以上俺の足手まといにならないでくれビッ、ビッグコンボイ<笑>一人の戦士として宇宙最強のユニクロンと戦うんだ誰の助けもいらないビッグコンボイがそんなことを言うなんて行きましょう、皆さん われわれにできる最良のことはビッグコンボイの邪魔をしないことなんだな許してくれみんなああいう言い方で振り切らない限りみんなはこの星を去ってくれなかっただろうみんなビッグコンボイの本当の気持ちわかってます 若い戦士たちが命を無駄に散らすのは悲しすぎますからね、うんうん、ビッグコンボイあなたはいつまでも私たちの共感です してください、ベクターシグマ自らの神を失うことは辛いがこのままではユニクロンのために宇宙は滅びてしまいます行くぞユニクロンビッグコンボイわしはすでに神なのだ。お前は神を殺そうというのか恐ろしい裏にものになるのかビッグキャノンゴー 行くぞよくぞここまでたどり着いただがそこまでだ手でもわしもでうまいもはやお前の命はわしの手の中だ壊すなら壊せそれが死にゆく戦士に対する礼儀というものだお前には手こずらされたがな簡単には壊せん 悠長なことを言ってていいのか戦場ではちょっとした油断が命取りになるぞお前以外に神に歯向かう者がいるというのか私の生徒たちはすぐに成長する私を超えた戦士となってお前を倒しに来る<笑>あの弱虫どもがか<笑>何悪いねビッグコンボイ 実はオイラ神兵じゃないんだな。ビッグコンボイよりお兄さんだから命令なんか聞かないんだな。なんだって？オイラベクターシグマ様からお目付け役として派遣されたんだな。それに一人ぐらい戻ってきても体制に影響はないんだな。隊員だと本当はいくつなの？それは秘密なんだな。 今にも帰ってきた大バカ者がいるのかああ、アインダットも戻ってきてたんですか私も元副官として、やはりビッグコンボ1人を置いてはいけませんでしたお、前たちは… 2人ぐらいいいでしょ実は3人でありますそれが4人なんですよねなんでみんな戻ってたのかよ2つたら隠れたゴソゴソしてることなかったな これでは宇宙のサイバトロンたちに事実を伝えるものがいないじゃないか。せめてもの希望はコラーダか。それがここでとぐろ巻いてまーす。すんません。コラーダ変身。スタンピー変身。ブレ行く。変身。アームマシンや。上行く。 みんな待ってくださいなんだよせっかく調子に乗ってたのによ元副官ならごちゃごちゃ言うんじゃないぜいえ、せっかく全員揃ってるんだから攻撃を一箇所に集中した方がいいんじゃないかとなことわかってるよだったら…もうやったらよまったく… 困っ た, 生徒たちだまたまたまた本当は嬉しいくせに友情ごっこもそこまでだあ、えー、ユニクロンはまだまだ元気なんだなみんないったんひなんしろどこへ逃げても同じことだセイバートロン星全体がわしの肉体なのだあなたよマリ 誰かしら私のの過去の名前なにカトリーヌ。はいはいはい。わしの位置を確認してセイバートロン星のいやユニクロンの心臓部に転送してくれ。なにこ こ, この声は忘れようとしても忘れられぬ。は あ, あれはまさかいや… あの美しいいシルエット間違いねえマグマトロン様だあの時、スクラップになったんじゃマグマトロンは死なぬユニクロンへの恨みを晴らすまでそして真の破壊大抵として宇宙を支配するまでカトリーヌ早くしろ 破壊大帝の力見せてやる破壊とはこうやるものだマグマトロン、合体マグマトロン、変身 攻撃が止まりやがった何が起こったんだ一体何をする気だお前まで一緒に爆発に巻き込まれるぞ構わんこの恨みさえ晴らせれば本望だ宇宙に破壊隊形は2人はいらないわし1人いればいい世を思い上がるな思い上がるのが将軍でなガルバトロンいやユニクロンこのマグマトロン様を敵に回したのは運の月きだ 理恐ろしいのは物の道理の分からぬ大バカ者ということか問答無用あっってヤバそうな展開どうなるんでしょ う, う やったぞ我こそは真の破壊大帝だおろかなお前の無駄なエネルギーはわしがもらう。何う 言っていたというのにマグマトロンのおばカものめがユニクロンがベクターシグマから分離したんだなこれが最後のチャンスです待て分離してもそのエネルギーは凄まじい生地の攻撃は効かないぞブッグコンバイここまでくりゃもう理屈じゃねえだろしかし勇気です勇気まあ全員で力を合わせりゃなんとかなるんじゃねえか早いとこ片付けて ハインラットのたぬき汁でも食いながら長かった旅の思い出話でもしようぜ、みんな賛成です、うん、みんな私が考えていた以上に、たくましく成長したようだな今までよく私の生徒でいてくれたその例に、みんなに渡すものがある私たちにビッグコンボイが、うん、ビッグコンボイのエネルゴンマトリックスが ああ、温かいなんだか勇気が心が力がそして知恵が満ちてくるビッグコンボイのエネルゴンマトリクスのパワーをもらってるんだなここれはエネルゴンマトリクスはサイバトロンが蓄えてきた知恵の証だその英知をみんなに分け与えたんだビッグコンボ イ, ンボイ君たちは一人一人人が コンボイになったつもりで、自ら考え、自らの心で感じて戦うのだそのためのエネルゴン・マトリックスのパワーだありがとうございますビッグコンボイなんか勇気がみなぎってきましたみんなと心が通じ合ってる気分だぜ100万馬力って感じだな本当なんだな狸の皮をかぶったライオンになった感じかなああ、今までこんなにギンギラギンに燃えたことはなかったぜビッグコンボイ みんなの心も勇気も知恵もすでにユニクロンより勝っている宇宙を救うためにサイバトロンの名誉のために行くぞそこらくっつぁブレイクギンギラギンの燃える心見せてやるぜロングラック元副司令官のエイキ見せてやるマッハキック俺の経験とパワーをぶつけてやるぜスタンピー湧き上がる勇気で戦いますゴラー友情パワーで頑張るぜ インッベクターシグマの敵討ちなんだなまだわからぬか神に逆らうなどいかに無駄なことかが下手にエネルギーをぶつけるとまた元気になってしまうんだなタイムフリーズしている間に肉弾戦でやっつけてしまうんだなタイムフリーズパワーアップよし今で ドレイクアンドビュー アンンモスんまだまだ一緒に戦おうぜ あ行くぞ無駄なハガだ僕たち一人一人の力を小さくてもみんなで一つになればお前より大きいんだそうさ宇宙で一番熱いのは太陽じゃねえ仲間同士の信じ合う心なんだぜ宇宙に君臨するのは我一人仲間など無意味だ仲間を信じられないなんて悲しいですね本当は寂しいやつなんじゃねえか 最初から仲間を否定してたら仲間のありがたさをわからないあいつの心は凍りついてやがるぜこのとおりわしの心は宇宙と同じ絶対0度だお前たちの燃える心とやらも凍りつかせてくれるわダブルミサイル サイバライオンタイフー何ああなたはライオーコンボイ共に戦おう、ビッグコンボイあ、ビッグキャノンをライオンコンボイ。 しかしユニクロンはパワーを吸い取って自分のエネルギーにいやサイバトロンの心のパワーなら奴の破壊のパワーに勝つことができるはずだ心のパワーみんなのパワーをビッグコンボイにマトリクスバスターセットアップ オノリガルマークス・トラー 倒すことなどできるはずがないのだ。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>さらばユンプロこの宇宙から消滅しろ。<笑> ま, まさか正義の心などと。<笑> れ本当なんだな。